お疲れですお疲れです最近会社からもう門丸くん2700円を買ってくれって言われたんだけどあの全然お金がなくてお気づきに金使っちゃって申し訳ないんですけどお 金, 金足りなくて買えませんって言ったらあの会社からギョッとした目をされましたポリンです<笑>まあねお気づきは税金ですからね<笑>はいということでえっ、ー、と今日は5回目の影になります 新店舗 も, もう5回目ですよ、まあ、だんだん慣れてきましたし、まあ、慣れてきたのは私だけじゃなくて周りのお客さんもねあこういう人なんだなみたいなちょっと近づいちゃいけないんだなみたいなね<笑>あのそういう風な雰囲気を非常に感じます、はいまあ、そろそろね「あの将軍 TV」っていうのは実はあるんですよあの再生数が50再生ぐらいのそこにもそろそろね招待されちゃうんじゃないかなってことで そろそろ多分ねオファーもあると思うんでそちらのチャンネルもね期待つつ今日も画面の本気いきたいと思いますそれでは実践スタートー<笑>これ40歳までやるんですかね私<笑>何歳までやるんですかこ れ, <笑>これ怖くないま<笑>まで、<笑>まで<笑> みたいなんかそんな言うんですね。辛、うんうん、れからさ。女性のトイレの便器が上がってるぐらい怖いよね。<笑>はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。え、最近ちょっとね。負けすぎてちょっとね。インタビューを考えてるというす今日もね。もちろんね。前日ね。でね。今日ね、ガムプロがいないんですよ。でね、なんでいないのかなと思って。話を聞いてみたら？ あれどうやらね地元のホールでねめちゃめちゃ苦戦しようらしいですあの、ね、そういう風に、ね、いつもね、俺が負けてる姿をね、キラキラ笑ってるとねあの、いずれかそうなりますから、はい、まあ、残念でしたっていうところでね、はい、まああの、ビッグねうわっ え, え踊ったヤバっえっ何回転え11回転なんだけど<笑>あっえっ<笑> この水発車ケームルで、ね、ようやくピッグ当たったのに対して私、11ゲームですこれなんですよね ただ別の入社代に行くっていうのがね一番最適案なんだけどこの段階で、ね、100% がね本当かどうかねあの調べるチちゃってるんで<笑>そういう方はちょっと別の動画見てください多分他にもいっぱいあるんででねあの、うん、本当にちょっとねお金がほんと本当やばいんですよあの全前回もね呼吸器でね信じられないぐらいハマってあれね多分ね抽選してないと思うんだけど こ, こはちょっとをためためるたにね ななんと負けられいい、ねは頑張ってきたいいと思ますどう、き今う11ゲームだったりました、ビッグ。 もうここの時点で2勝ョートってことで、ね、ほぼね、ほぼほぼほぼほぼゲーム全然落ち着なかった危なかったら、ね、あともう30ゲーム余ったらもう危な見始めてたよあっハハハッゲームで負けるのはどうかなリング確定かなよし最あっハハッ今150枚3000円でーす 現在ね、3 6 0行しか回してないんだけどまあ、二のキョロで180分の1、ね、で3番行くは 4.82 分の1なんでまあわからないがまだね一番左に2ってるんですよでやっぱりちょっとねお々 き, きやっぱ打ちたいんでまあ、ちょっと助手を増やすためにもここはちょっともうあの、プライドを捨てて移動 もうね、最近あの、お気づきにさ金使いすぎてさ、おもしれえんだ、あれまでで、先週の火曜日もなんか会社休んで、うちに行ったら、天井1 0を2回ぐらいはめて、こと7万。<笑> で年7万からのッパッキー1000円だけ余ったから、ハナ打ったら、仕頃かかくるっていうね、すごいよ、7万負けながらのしご頃でハ ナ, ハナ打つ気分、みんなわかんないと思うけど、やばいから、もう楽しすぎるから、はい、で、まあ、その仕頃かくのハ ナ, ハナでもう1000はまるっていうね、1000はまりを3回やるっていうね。もう だもうなんか結構いろんな人見に来たよ写真撮影とかもしてはじめちゃったんでほんとにもう遊び道具じゃないんだから森代は けどあないんだけど。かっよかったよかったよかったよしです、ね、かったよかったよかよかったよかったよかったかったかかったよかかったかかよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかった 1つ2つ4分の1じゃないですかただあのーおーちょっと待て当たったわで設定1でも224分の1ででも全然もあれは勘弁されてるんで実際多分ん240分の1とか250とかだと思うんですよ短くなっていったらねもう、たぶん300とか<笑> 340とか多分抽選しないモードに打ちるから、えー、よっしゃ<笑> に目になれば400枚ぐらい。 学生役祭<笑>今ね合算だねちょうど330分ですね終わったなと思ってたんだけどほら<笑>設定値でも勝てるんだって<笑>ああ来 た, <笑>来たって<笑>うわーすげえ<笑>さすがーカメトロン当時7万9000円ちょうど発酵の話してましたもんね<笑>おお い, かい<笑> I'm <laughs> sorry. 全くなかなよ<笑> ゲーム数がですね、1048回転えー、と、まあ、4分の1ということで合戦確率は210分のすと3番気圧は 4.9 分の1設、はい、定したがもう全くなしタイムが 1! たらね、やっぱね、1位でも勝てるっていうところで皆さんにお届けで き, できたかなとはい、で今日はね、ちょっとあの、オフ会がオフ会の飲み会があるんでこの辺りで辞めたいと思いますはい終了 あるかな。